で、キングプリンスへの平野市用が外国の炭酸飲料をーン。その結果、平野の体にある異変が起き、スタジオがざわついた。視覚外国の朝食に密着番組では、日本に住む外国人はどんな朝食を食べているのかを調査するため、平野と岸優太が外国人家族の朝ごはんに密着。そんな今回は、 ペルーの人々が朝どんなものを食べているのかに迫ることとなった平野と岸。そうした中、朝食に使うメイン食材を買いに二人は中南米の商品を取り扱うスーパーを訪れた。四角ペルーのコーラとはするとそのスーパー内で、ペルーで飲まれているという黄色い色のコーラ、インカコーラを発見。 なお、このコーラは、し人間建設400年を記念して作られたドリンクだそう。そんなインカコーラを飲んだ騎士は、甘いわ、かなり。とその味に、びっくり。一方で平野も、普通のコーラと味が、違う。と驚きながらインカコーラを飲んでいく。四角飲み干した平野に異変。騎士曰く、インカコーラの味は、パッキンアイスの溶けた炭酸みたいな感じ、とのこと。 この騎士の表現に、でもわかる。と平野が納得するも騎士はインカコーラをガブ飲みする平野を見てちゃんとガブガブ言ってる。ねもちろん美味しいけど、さ、なんかちょっとあるじゃん。特徴。すると、インカコーラを飲み干した平野は、やべ、声変わった。と、発言。なお、この時の平野の声はヘリウムガスを吸ったかのように高くなっていた。 近く、ふざけてるわけじゃない。だが、平野の身に突然起きたい変に変わっちゃうんですよ。時々、と慌てる様子を見せない騎士。一方の平野も、たまにあるんですよ。と平気そうに話し、キングプリンスへの中では結構日常的な出来事、と明かす。しかしスタジオでは、この現象に、何これ疑問符どういうこと疑問符 とざわつく出演者。続けて、声が変わるっていうのはあるあるなんですかふざけてるわけではないよねと尋ねると平野は笑いながら本当にふざけているわけじゃないですよ。と否定した。うん。シラビン編集部は達ツ子平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方。